方も全員集合今回北海道情報大学真琴栄さんとの真琴総踊りのコラボとなりますここで真琴栄の片地さんと変わりたいと思います真琴 R と全開でよろしくお願いいたしますさあ会場にお集まりの皆さんこんにちは 江別と也の北海道情報大学そして全員守護の皆さんですさあ、えー、今回踊らさせていただくのは2013年に私たちの地元ですね江別、えー、北海道札幌市の隣町江別市で作りました江別をテーマにした総踊りとなっております私たち全員わ、まあ、からなくても踊る方たくさんいるんですけどもそんな見てくださる皆さん 曲わかんなくたって踊りわかんなくたって構いません一緒に踊ってこの会場をさらに盛り上げてまいりましょうよろしくお願いいたします 次私たち、エベツまことえは1時からアリーナの方で演舞ありますのでそちらの方もお時間があればよろしくお願いいたします。ありがとうございました